はい、皆さん、こんにちは。えー、っとですね、今回は、えー、60分の1の PG グレードガンダムの紹介でございます。えー、前回から引き続き、えー、コアファイターとかもね、えー、紹介してなかったと思うので、えー、紹介させてください。一応こ、これが、あのー、PG グレードのコアファイターになります。それでですね、 えー、っとここも開 く, 開くんですあれ開かないじゃん開くって言ってて開かないじゃんあこんな感じですねなんかね硬い時と硬くない時となんか引っかかってる時となんかこの辺よく分かんないんですよ僕の作り方が悪いんだろうけど まあそんな感じです。で、えー、ミサイルもですね、こんな風に出ます。これ何発装備されてんだろうね。あんまり見たことないけどね。で、えーっと、コックピットがですね、えーこんな感じになってます。これ上から見たことですね。こんな感じですね。でまあこんな風にしまって、こんな風に開いてみたいな感じです。 それとお、車輪がねこれ、車輪自体は格納されないんですけども、えー、一応、ね、ここにこういう風に、えー、こんな風に開くようになっててですね。こんな風になってます。で、えー、付属の車輪をくっつけると。で付属の車輪がですね、まあ、こんな感じになってますね。これは塗装していません、一切。 これがまあ3つついてっていう形になりますねではね早速コアブロックに変形したいと思いますこうなってねこうなってこのままこう連動でこういきます連動でこんな感じでいってこうなるとで確か漫画ではこれがこういう風になって 閉じるとですねではですねこの状態でこのガンダムにド、あのー、ッキングしてみましょう今これがコアブロック入ってますいいよこれが、えー、大きさとしては同じですで右側のおこのグレーのね バージョンはまあ単な組んだだけですね。で、それで、えー、このグレーの方はですね、ちゃんと正面に、えー、こんな風に、えー、なってます。コックビットが。うん、これは、えー、下向いたまんまなんですよね、この状態だと。残念ながら。今のリアルグレードの方がここ、こういうところは上です、リアルグレードの方が。 ここはね、残念あ、しょうがないね。で、こうトッキングして、もうこれでね、かなりほら、これで持ってもと落ちないぐらい頑丈。で、次に、えー、ここにね、えー、いきたいと思います。で、それで、あそうそうそう、今のこのコアブロックも一緒なんだけど、ここに、あのー、キャップが入るようになってるんで、ここにこのままズボッと入ると。だから あのかなりね頑丈にガッチャンと入るともうこれでほらねっともなくロッキング成功でございますそれでですね、えー、付属のものはねどれぐらいあるかというとまず、あ、縦どれぐらい今ね下に置いてこんな感じなんで もうほとんど B パーツと一緒ですよね。大きさはね。で、えー、縦がですね、こんな風になってます。で、ここのね、ここここ、ここ今クリアーパーツがね、あのー、間に挟んであるんですけど、ね、間挟んだ、挟んであるんですけど、ここの上に、これをね、グッと上に上げると何も見えない。 こんな感じですでこ聞いて分かるように結構こう何ていうかパツンパツンな感じのイメージを受けると思うんですけど、えー、PG は大体、えー、いいこんな感じのイメージと思ってもらって結構ですなので、えー、ちょっとこう何ていうのかな動かしてる時にこうちょっとこ う, こういう高い音がするっていうのは 黒板をこう爪でねひ、えー、っかいたような音がするっていうかいうのが、まあ、一つちょっと難点といえば難点ですよね、えー、組み上がってから、まあ、あまり遊べないですで、えー、これが取っ手になります、えー、ここのこのぼっちとここの出ているぼっちが、まあ、こういうふうについこうついてでここの腕にあるへこみにこうくっつくと。 いう感じですねで次がですね、ビームライフルぶっちゃけですね、えー、このビームライフルも、えー、大きいんですけどそんなに稼働はないです。これはこうなって、これはこうなるとで、ここもね、なんか開くっぽいんだけど、も硬くて開かないので今回やめます。 壊しちゃうとねまた買わなきゃいけないので一応まあこんな感じですあそれとですねここがこここのッチが、えー、手のひらにね空いてる穴に刺してで、えー、装着という感じになりますで最後が、えー、ビームサーベルこれは2本ついてて、えー、この塗装してない状態がこの状態になります でこの先に、えー、これを1個取って1個取りましたねこれをここにこくっつけるという感じですでえっ、ー、とねここのこう こ, こをここに出してこれをその手に持たせるためにくっつけるということになりますね でこれのね、えー、もう何しろでかいんですよ。これ下に置いた状態でももう画面から出ちゃうぐらいでかいんですよ。でこれが 2,、えー、2本ついてます。そんな感じでしょうかね。ということなので、ちょっとね、装備させてみたいと思います。はい、えー、武器をですね、装備させてみました。えー、これだけでちょっとわからないので。 カメラを移動ですねさせていたいきたいと思います一応こんな感じですかねこんな感じでございますえー、まあ簡単にですけどもね、えー、紹介させていただきました、まあ、よろしかったらですね、えー、まだ売ってると思いますので皆さんもお試しくださいありがとうございました